皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月12日、今日は、クエストナンバー684です。これで追加のサブストーリークエストは最後なんですかね。気合いを入れていきましょう。さて、当選聖母様が、いきなり意味深なことを言い出しました。これまで沈黙していたあの者たち、バージョン6の PV に出てきた天使たちのことを言ってるんですかね 今回のクエストもいろいろありましたが、無事にクリアすることができました。謎に包まれていたクエスト報酬ですが、なんと、フィネトカ映写機でした。映写機ということは、家具ですね。早速設置してみましょう。おや新しいクエストが追加されましたね。なるほど。というわけで、フィネトカ映写機を設置してみました。映写機としての機能は、今までのものと同じみたいですね。 そして、動きが結構激しいです。ぐわんぐわん回っています。これは見た目にも楽しい映写機ですね。今までのガラクタ映写機と新しいフィネトカ映写機。どちらを置くかちょっと迷いますが、やはり個人的にはガラクタの方が強いかなと。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。